モ問ド来ました三人一緒で開始だねトリックスターかこのキラーうまそうだな 中心に二人いる行ってくれそうだな。行けるかなージェイクバレちゃったなー。ミカエラ行けるかんどうせム壊してるのかななるほど。 釣り交換で行けるかどうかだ。あれなんでこっち来てるのダメだ、そのまま無くなっちゃう。遠すぎて全然間に合わないごめん。スターのキャンプ強いからなー、夕夜ジェイク持ってないか うーんここで無理救助は、なぁ。なんとか助けたいけど。戻るよな釣り交換しても猶予がないと。いけないかナイスジェイク。ナイフを補充するときに助けるのがいいな。 はエロディーがそっちに行ったら救助しちゃうぞミカエラ肉壁しなそうだから俺が救助する。 スターはジェイクの方に行ったのかスタグレ補充しとこうヤバいパーク持ってる これまたキャンプするかなそろそろ行くか。あ、もう行ってくれてる。エロディーか、ラストだから守らなきゃ。 ストライク警戒でもうちょい放置するんじゃない負傷ではいけないな仲間に任せて発電機回そう。 仲間ナイフ。やんだかしまった帰ってきた。 難しい全然見てなかったーうん届かないエロディー来てくれたのか地下はまずいな。 治療ありがとう。うーんこのキラー相手に近は厳しいな。猶予ある人でも難しい。エロディー、助けに行ってるのか。お、エロディー逃げれてる。 あそこなら近にはいけないな。交換でもいいから助けよう。少しでも気引けないかな。ナイスまだ救助来ないと思ってまやかし入れた ダメかフックはどこだあれなんか声聞こえるな俺の声気づかれた上にいるじゃねーか見<笑>えた、ー、えなんで